最近ね啓発センターチャットルームというのを作りましたもし趣旨にご賛同いただける方はぜひ参加してほしいんですけどもなんでこういうのを作ったかというとですね Twitter とか Facebook とかね最近 SNS が使いにくくなってるんですねというのもまあ規制が厳しくなってるというのもあるんだけどもその通報しまくってバンさせるというまあそういう手口もあってですねそのバンされる基準というのもよくわかんなかったりまああからさまにね間違えてバンされるっていうようなこともあってまあそういうこともあって作った次第ですでこのシステムがねチャットワークって言ってですねいわゆるビジネスチャットですねよく企業なんかがね在宅ワークなんかで特に情報 やり取り取すするたためめに使うためのシステムですということはですねふ、まあ、普段からいろんな機密情報なんかをやり取りする企業向けに作ってあるわけでだからよっぽどのことがなければパンなんてされないですね大体いい内容をチェックできないんです ね, ねチャットワーク側がそういうことをやっちゃいけないことになってるしね法律上も。機微な情報をやり取り取するるたために作ったっていうのもあるしあしくまで 公開の場じゃなくて、えっと、プライベートな空間でのチャットということになるので、SNS なんかよりは相当自由度が高いかなという、まあ、別の意味で自由度が高いかなというふうに思ってるわけです、ただ、注意点としましてはです、ね、でわいせつ物とかあからさまに違法なものをやり取りするとね、やっぱりさすがにね、潰されてしまう可能性があるのと、あとはですね、さすがにあの陰謀論とかですね、心の病の方は、バンするかもしれないですただ肩苦ししいいいことははないつもりではいます。 というのも、ね、SNS よりも閉じた空間なんでね、あまり制鋭化するのも良くないと思うので、もちろんね、解放同盟とかね、全国連のね、審判の方も入っても構わないです、もちろん、あの人権啓発センターの趣旨に賛同いただけるのであれば。 ということで、ぜひね、このチャットワークの啓発センターチャットルームに、趣旨に賛同される方、ご参加いただければと思います。概要欄にリンクがありますので、ぜひ試してみてください。